すぐらしだいの大丈夫だお風呂にタイムネボトルお前は私もスタンドねタイムのボトルがサンゾタイムは東京とまれ偵察嘘で好きじゃないですよ最高にスタンドな a I'm going to stop me. Birken, I'm e o i n g to say that I'm y cybernetic. What is this? I'm a ultimate timeline. i d a h I m a n I'm a human. I'm a human. I'm a human. I'm a human. フフフフフフバカ者がホントにスタンドはサイバネティクですよ私は大きなさいおにはサンゾタイムがしまったには東京を止まって今いまーい い,、ね、いはっいは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 時間でも止められたみたいに早すぎる